영화촬영이한창인현장인데요오이공의발량기에참다못한감독님은모로여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워 お前の人生が嘘ばっかりだから嘘ついてばっかりだから嘘まみれのそのつらい影をはかせおいあいつマジやべえってキークてテるよ。私が監督の求めるとこといいいに夢うんげがちゃてろまきにおじんごみね頑張るからいや42テイクはやばいね監督っていつもあんな感じですか まあ今回は特にね、この映画にかけてるみたいでさ。でもよくこんなとこ見つけましたね。ほらか、半端ない。カッチャキチャリンジャーエピミスタイリストここね、表向きは浄水場として作られたんだけど、裏では日本軍がある実験に使ってたんだって。 찐타이집앤이세트니어르토시니오이키카이러세트타토네네타이이 なですかちょうわ 진짜좀비의출연으로아스라장이된촬영장입니다 <웃음> 그런데이와유아중에촬영을하는감독입니다 <웃음> <웃음> カメラは止めない、ええ、血はもう巻き終わった血あの噂が本当だったなんてちょっと何の話してるんですかちょっとちょっとおっ待て待て待て待て ち, ちょっとってなんだちょっといやそれこれなんで急にどうしたんだろうちょっとってなんだよちょっとちょっと<笑> 사람들이당하고있는데도계속카메라를돌리라는감독님이만이 스타일리스트아줌마도정신이나가버렸네요좀비를피해옥상으로올라가는여주인공입니다 <웃음> 또갑자기나타난감독은헛소리를합니다 <목소 리> 이렇게영화는끝이났는데영화찍기한달전으로거슬러올라갑니다 あ、これセリフ使わないでしょナレーションかぶせちゃうんでああそのパターンねはいはいあお久しぶりですこの後お時間ありますはいゾンビですか8月からゾンビ専門チャンネルを立ち上げることになりますでこの企画熱ア ツ, アツポイントが2つあるね一1つは生中継生中継昼の1時から30分間でもう1つこれが一番の熱ア ツ, アツポイントはいカット割りなしのワンカット最初から最後まで一度もカメラを止めません 좀비영화를끊김없이원테이크로생방송으로찍어송출하자는제안을받은감독입니다이렇게시작된좀비영화대본리딩그런데배우들의상태가어딘가좀모자라보입니다 てて앞으로험난함 u n 감한감독님 t a、ま、고바 I 시 a s l 영 o 비작업 h a I s t e e m e I s o u d e m a a e o h o a c i a d e d n a e h e t t h e r o i t 그런데첫촬영부터꼬이고만은데씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고씻고� 待ってくださいでも、メイク役どうするんですかえう見えて元女優です。しかも、夫の台本をこっスり読むのが趣味ですそれで行きましょう。結構、カムドギア、ステップガジー、ペロチュリアンアゲよろしくお願いします。 혼신의힘으로연기에임하는배우들이네요 을좋아하는배우는알코올이쩌어이습니다 マジびっくりした。タイミング風かな。<笑><笑>それやってもらったんですか。うん、データ出ちゃじゃないですか<咳>。もう出ちゃいます。カメラ回しますよ。<咳>あああああ<咳><咳>これなこれなんですか。これ、ね、これ何ですか。タオルです。 <웃음> 배우들의노력에만족해하는투자자들입니다그런데바로다른제안을하는투자자이는 <웃음> <두 kas> <두 émon> 作品の前に番組なんです無事終わらせてくださいそこそこでいいですからまた今動けるのって何いる何あれ<笑> 영화를만드는과정에서여러스텝들의노력과 이렇게영화한편을완성하기까지많은사람들의열정을담아낸영화카메라를멈추면안되었습니다